皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月12日、パニカルムのボス戦は、経験値が5万ポイントもらえるので、レベル上げコンテンツとしても利用できそうです。元気玉を使えば1回10万ポイントなので美味しいですが、死んでる時間が数秒でもあるとかなりがっつり減らされるのが辛いですね。 あと、パニガルムは、ボタンを連打していても、よく使うセリフウィンドウを開けないことがあるので、挨拶がチ勢はすごいなと思いました。私はもう最近は諦めてしまって、パニガルムでは挨拶しないことがほとんどです。そんな感じで、ついにというか、早くもというか、全職業レベル122になりました。いわゆる一つのカンストというやつですね。 メタル迷宮招待券が60枚くらい消化できましたので、またコツコツ貯めていきたいと思います。ちなみに、今回もメタ金メダルの在庫は1枚も減りませんでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。